昨日から萌田選手 LA 合宿に来ています今日はアイゼンハワーというコースを、えー、プレイしたいと思います、はい、前回と同様イーブンパー以上賞金200ドル目指して頑張ってくださいそれと今回は私とのホールマッチに勝ったらプラス100ドル差し上げます、えー、8番ホールパー5ですまあ見た通り真ん中打てば えー、今のところ私とのホールマッチは私の、えー、ワンナップですがこのホールおよび次のホール8番9番を判断ありませんおーナイスショットフェードでいい感じ真ん中ちょっと右ナイスショットはい、えー、左パー狙いたい OK ですフ ェ, ェフェアウェイ左ですパー フ, ファイの2打目このホールはハンディキャップないんでパーを支出したいと思いますち ょ, ちょっと右やけどうんバンカー手前っぽいさあドライバーフェアウェイまど真ん中でした第2打目 よいしょよいしょここはなんとか乗せてイーブンを支出したいあちょっとだったかな乗りました乗ったけど引っ掛け気味でした残り七十ヤード第三打目 萌花選手このホール取るためにはバーディーが欲しいところですおおナイスよちょっとショート、うん、ちょっとダフったか上から入ってきまし上りのスライス上りのスライスでえー、っと1 0ーぐらいかな 弱いよ<笑>はいナイスッつです OK さあこのホール勝ちを取ることだけできるかバーディーパット<笑>残念でしたナイスパーでした8番ホール終わって私のワンアップはい155の 打ち上げパ三です。ああちょっと右フェードででも内村？内村だった？スピンだな。あ乗ってる乗ってる。はい。 ちょっと左ですはいちょっと左からは下りの傾斜ですちょっと転がるかな私が思う<笑>考えすぎたパターンですねるしかない おお。惜しい。オッケー。さあ、ボイカ選手、九番ホール。バーディーパット。ツーパットで、このホール勝ちですち。お、なんかちょっとオーバーして。しちょっとオーバーして、なんかやばい感じが。 ナイスパー前半イーブンでした10番パー5 2打目はブラインドホールになってますでフェアウェーの真ん中狙ってください難しい方です2打目ブラインド3打目は池越えですうんーナイスショ 萌選手前半2アンダーでした私は40でしたホールマッチイブンです今のとこはい真ん中ブラインドホールになっててすぐ前のバンカーの左エッジ ぐらいになってきます。全然だじゃん。はい、出ました。<笑>バンカー左エッジぐらいでいいんじゃない。ちょっとダフり気味。ちょっと左すぎ。ちょっとわかんない。 フェアウェイ左端ぐらいかな。ここは1打もらっているので無理をせず180ヤードで入らないと思います。どうもじゃない。はい。あでもフェアウェイにあるんで次は乗る距離やと思います。はい。4打目行きます。絶対フォームしないと。 高校はすごくいいです。ちょっと手前、まあ大丈夫でした、えー。モイカ選手、十番ホールパー5第三打目、残り90ヤード。ちょっと右。お、お内村、右割れた。内、は、村、い。ありがとうございます。第後打目、寄せないと負け。 ちょっとだけオーバー。8 0センチぐらいです。バーディーパッドです。十番ホール。入れ切りません。<笑>ナイスパー。入れて引き分け。強めにまっすぐます。 ショット好調な萌衣子選手、どうでしょうか、えー、右のバンカー2つある左のバンカー狙い、えー、フェアウェイ左ナイスショットです。 オッケーナイスショー萌香選手セカンドショットです短いパー4残り98上りおおスジってる距離次第スジってるナイスショット、はい、同じような距離でした98ヤード ち ょ, ちょっと右やけどグリーンにはオンします OK 多いかなり上り、えー、バーディーパッド絶対スリーパッドしないようにしないと結構打たないとダメなんか意外と早かった、えー、萌賀選手ショット絶好調ですパッドはイマイチですが ワンピンバーディーパッド舐めてしまいましたオッケーナイスパ<笑>相変わらずパッドが入りませんはいあー外しちゃったスリーパッドしちゃったはい、okay、オッケーです